ございます6代目です昨日は午後から三井グリーンランドに行ってきました九州にある大きな遊園地です普通まあ遊園地というとみんな早いうちから行くことが多いと思うんですけどなんで昼過ぎまあ佐賀を出たのは2時そこからまあそうですね1時間ちょっとかかるかなコンビニに寄ったりしてたんでちょうどいい時間に着くんです 割と早めに来てた人たちが帰るぐらいの時間帯で、駐車場も入り口目の前に止められて、結構段取り的に良かったです。並ぶと言っても、そんなに長く並ぶ乗り物もなかったですし、スムーズに乗れました。ただし、私、子供が3人おりまして、で、まあ、一番下は嫁さんの実家に預けてきました。で、上2人を連れて行ったんですが、上の子も 身長が 120cm に満たないので大きめのジェットコースターなどには乗れないと結構乗れないのがあって自分が乗りたいのに全く乗れないというちょっと寂しかったですけど身長的に 110cm120cm130cm といろいろな制限がある乗り物がありまして 120cm の制限が一番多いです それで、まあ、あのさらに下の子は 110cm にも満たないので私と長女が乗ったり嫁さんと長女が乗ったり私と次女が乗ったりとこんな感じでやってましたですから入場の時のフリーパス私のように乗る場合は子供2人をフリーパスにして大人は別にフリーパスはその時買わずに中で3000円分のチケットを買った方がいいかもしれません 回数券は1回110円30枚買うと3000円でちょっとちょっとだけお得ですそんな感じで昨日は、えー、回数券を2回3000円を2回買いました、まあ、大きいジェットコースター乗れませんですけど、まあ、乗れるようなちょっとかわいいジェットコースターもありますしゴーカートとか2人乗りを長女と次女と私と嫁と分かれて乗ったりして 楽しみはしましたで。で、昨日はそうですね、7時前ぐらいまでいたと思います。もうそのくらいになると、ものすごく人も減って、乗り物も空席が目立つような感じになってまして、しかも涼しいと。なかなか昨日はいい時間に行ったんじゃないかなと思います。天気予報では雨でも降るのかなと思ってましたけど、そんな天気が崩れることもなく、ちょうどいい感じで、一日楽しく過ごせました。 家族みんなで一緒の乗り物に毎回乗る場合はフリーパスがいいと思いますそれとまあ長女がもう少し身長大きくなったら多分来年には1 2 0センチの方にも乗れるはずですのでそうなるとみんなフリーパスで楽しめると思いますそれでは三井グリーンランドに行ってきた6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は